最近ズームでオンラインセミナーやウェビナーをされる企業様が多いと思います。一般的な使用方法は画面共有で。資料を見せますが、ズームの最新バージョンではバーチャル背景の中に。このように後ろにパワーポイントを出しながら使えるようになりました。しかし現状では。 パワーポイントのアニメーションが使えずただのスライドが表示されますしかしこのパーソナファイプレゼンターを使うことでアニメーションがしっかり機能することもできますし動画や YouTube を再生しながらも同様の合成が可能ですさらに ズームに限らず、スカイプや Google Meet など主要会議アプリで同様のバーチャル背景をお使いいただけます。ぜひプレゼンやセミナーでお使いください。どうもご視聴ありがとうございました。